こんばんばは、こちらは JR 東海八重洲口側ですね、えー、前回は丸の内側から始めましたが皆さんから好評をいただきそしてまた、えー、私の企画の趣旨を、えー、十分に理解していただき、えー、誠にありがとうございました、えー、今回が第2弾目でございます、えー、本日はですね2020年の日付が変わりまして5月2日になりました、えー、ただいま時刻は午前2時13分でございますもう周りにもやはり、えー、全く人がいないという状態でございます あの、東京のあちこちをね、代、えー、田区の貸し出しサービス、えー、レンタサイクルを持ってですね、えー、回ってみるというで深夜に、えー、全く人とすれ違うこともなく完全、えー、の機会を完全に、えー、失った状態で、えー、するまあ、模範的なですね、深夜外出を、えー、動画を出しておりまして、えー、今回が2本目です、以外が、普ついこうやって鼻のところをかきそうになりましたけど、そういうのも避けなければいけませんね。このの深夜の東京観光シリーズは、おそらく、 この状況において外出をするなんて一体何を考えているんだという批判の声とまあ、常にですね向き合いながら撮影するということになると思うんですが、えー、これはあの多分、論理的に理解する能力のある方であれば多分、もう十分ご理解いただいているんじゃないかとは思うんですけどね、えー、まず、政府からもえ外出をするということ自体はえ例えばジョギングとか運動の目的であればえ特に問題はないというえ話が出ています、緊急事態宣言の時にそういうふうに国全体で一度確認したことです。 えそしてまた、しかしそういう状況ではある生活必需品の買い物であったりとか、えー、自分の健康維持のための運動のための外出であったりということは認められてはいるけれどもしかしながらやはりそれぞれそれらをする上でも十分に距離を取らなければならないということも私たちは同時に確認したはずです私はそれはまだあの国民の間でテレビを見ている限りではどうも不徹底なのではないかというふうに個人的に感じております まあ私も私として自分の仕事をしなければいけないので、えー、深夜の外出をして、えー、全く人と触れ合わないようなところでこのように話をしているわけですけれども、えー、万全の対策をとりながらの、えー、このようなことに気をつけながらの、えー、東京観光をするという光景を皆さんに見ていただいて、えー、正しい外出のための姿勢を、えー、ぜひ広く広めていきたいなとも思っておりますあまり冒頭のこのパートをね、長くするということは避けたいものですからとりあえずこの話はだいたいこの辺にさせていただきますが、えー、詳しいことを知りたい方はぜひこの 東京深夜の観光シリーズの、えー、深夜のサイクリングの第1回目の動画の冒頭7分間ほどを見てください。 また前回の動画で1つだけあのマスクを使わないのかというコメントをいただきましたがあのマスクは他の人にうつさないために効果を発揮するものではあると思うんですがただ、それは自分の周りにあの飛沫を飛ばしてそれがその人たちのところへ付着した場合はそうだろうと思いますけれどもその人が吸い込んだ場合はそうだろうと思いますがあのそういったことを完全に避ける人と人との距離を避けてそしてまた接触感染というものを防ぐということが新型コロナウイルスの最も重要な感染の対策であると。でマスクは人と人ととの距離が近づいてしまう ののの対策の一つにに過ぎなないいいととうことになってまますので、えー、また私もマスクを一応、万が一人が近づいてきてしまったときのためにすぐにつけられるように携帯はしていますが、しかしマスクは基本的に使う必要がない、それぐらいに安全な状況で今、自分が活動しているから、つける理由が特にないのだという認識でおりますその点はよろししくお願いいたします。 今回の工程を簡単に紹介します。東京駅の目の前から伸びる道をひたすらまっすぐ進みます。そうすると最終的に隅田川を渡って石川島というところに着き、そこで行き止まり。行き止まりですからそこからは右に曲がります。月島、それから勝時、勝時橋などを見学して、 昭和の初め頃に埋め立てられ月島四号地と呼ばれていた晴海も通り過ぎ市場が有名ですね豊洲市場のすぐ近くまで行きます今回は時間の関係でここで折り返しということになりましたそしてそこから東京駅に戻るときには晴海をぐるりと回ってそして東京駅の方まで少し違った経路で戻ろうと思います 駅前の道をまっすぐ進みまして東京駅から自転車で5分はかからないぐらいのところちょっと道が盛り上がっているようなところに来ましたここ何で盛り上がっているのかというと下に首都高速道路が通っておりますのでそれをまたぐための橋ということなわけですがこれはきっと昔川だったに違いないと思って見てみるとやっぱりそうでしたまあ、だいたい首都高というのは昔川が流れていたところを埋め立てて通している場合が多いらしいんですが ここももともとこの下には楓川という川があって江戸時代には水運江戸で売るようなものなんかをたくさんここを船で持って運ぶということをしていたそうですそれは戦争始まる前ぐらいまでは一応機能していたらしいのですがもう戦後の時代になりますと水運も時代に合わなくなってきたので高度経済成長の計画の一環でこの下に首都高速道路を作り昔の川の水運の流れが今でも高速道路に受け継がれて私は江戸時代からの歴史がずっと続いているような感じがしてとても好きなところです 知らなかったでですすけど、ね、面白いもんですよこの九安橋っていうのはこれでもねこんな新しい感じですけど大正時代に架けられた古い橋なんだそうです、まあ、なんで大正時代に架けられたかというとあの前回にもお話ししました関東大震災で橋が落ちてしまったので、ね、また架け直したといつもの話をするんですけど見てくださいここがねこうこんな風にこううねっと向こうの方がこう低くなっていてこの橋の形をしているのが分かりますよね、えー、現在でも昔と同じような橋ということなんですがあの私さっき向こう側にいましたで向こうからでは、ね、あまり気づくことがなかったんですけどこっち見てもらえればこれすごくないですか全然知りませんでしたけどね これ多分大正時代に作られた時のそのままずっと残ってるんでしょう立派な石造りの橋ですよ東京っていうのは本当に新しいものにたくさん囲まれている町という印象が強いと思うんですけど一方であの昔から最新技術が投入されてきたような町でもありますから最新の頑丈なものがね今の時代までずっとそのまま残ってくれていて古いものもたくさん残ってますよ ところで今回の旅ではね、全く途中でコンビニとかそういうのに立ち寄ることもできますのでコンビニだって人とこうやり取りをするってことになるじゃないですかトイレが心配だなと思ったんですが都内には結構公衆トイレがあります公衆トイレはさすがに人と接触することもないから入って大丈夫でしょう。 あの何とは言いませんが全く何も手に触れることなく、えー、チャックを下ろし済ませましたので、えー、別に手を洗う必要もないですねあの、除菌シートを持ってきておりまして、えー、この自転車のハンドルとかブレーキとかね、えー、それからこのタッチパネルとかあと動かすときのこの部分など、えー、全部この除菌シートで除菌するということをやっております。ただ貴重なんんんでで無駄遣いはしまませんけど、使使うとところでちゃんと使いますよあの。東京駅から離れて、ね もうそれなりに距離が隔たれてるわけですだからだんだん街の勢いが、ね、あのおとなしくなってくるということが起こるんじゃないかと思うんですけども全然そうなってないのがすごいですね大きなビルがずらっとこういっぱい並ぶという光景は東京駅の、えー、八重洲中央口の目の前とはあまり基本的に変わっていませんあっ、ちょうど今、新大橋通りっていうところまで来ましたけど超大都会エリアもここら辺で終わりって感じですね。 これから先はね、ちょっとこうまた雰囲気が違ってくるでしょう、今日はちょっと湿気が出ているようで、あの照明のところからなんか光がずいぶん漏れて見えますわ、あそこ八丁堀駅がありますね、八丁堀、東京駅から京葉線で一駅のところです。 いいやーファミは行きたいな私ね、今日家に何も食べ物がなかったんで、まあ、パンとか買ってきてもいいと思うんですけど、でもやっぱりなるべく買い物もね、あの一度にまとめておきたいなと思って、こんなあの観光中にちょっとパンを買って、それで食べるみたいなのって、あの買い物する機会が増えちゃうじゃないですか、なるべく一度にまとめたいと思うんで、コンビニには行きませんそれからまたしばらく進みますと、今度は下が埋め立てられていない川に出ました。 江戸時代には川はどれも主要な道路通路として使われていたわけですこの川にかかっている橋は亀島橋と書いてあります画面奥の白い屋根が東京駅八重洲口でまだそこからね1キロも来ていないようなところですけれどこの川は亀島川というそうです私は知りませんでしたがもうね塩の香りがしていますよそしてあそこ これですね、こんなあの、なんていうんですか、小型の船なんかもいますけれどこの壁島川というのは今調べた地識ですけどもあの江戸のね、玄関口として機能していたんだそうです江戸湾東京湾にこう船が入ってくるじゃないですかこっちがこう横浜とかねそういうこういうところですよねで、えー、横浜とかその脇もまあ当時は横浜って呼ばなかったですが通り抜けてまあ、今のレインボーブリッジとかがあったお台場の脇を通り抜けて、えー、そしてさらにこのようにどんどんこう割り入ってきて えー、ここで上島川のこの一番入り口のところで、えー、幕府の調べを受けて、えー、この島の脇を通ってですね、えー、そしてどんどん日本橋奥の方まで入っていくということをするんだそうですそして、えー、東京駅のこの脇を通っていよいよ至るは江戸幕府ということになっていますなるほどねまあ、幕府まで本当に行っていたのかどうか分かりませんけどよくできてるは昔の人の流れがよくわかるここから多くの船が幕府の方へ進んでいったんですね 逆に言うと向こうが海です。で、海の水がここへ逆流してくることもあるそうなので、潮の匂いがするのも納得です。向こうに見えておりますのは、昔幕府の造船所などがあった佃島だと思われます。そうですね。今から向かいますのがこの佃というところです。 現在造船所があった後、えー、それが三菱重工だかなんだかの、えー、造船所になったんだそうですけども、えー、それの造船所もですね、もうついに東京のこんなところで船を作るというのはやめまして、えー、ずいぶん前ですけれどもあそこにタワーマンションが足立を利用して建てられるようになったそうですそしていよいよですね、これから先佃島、石川島と呼ばれる造船所が昔あった島へ渡るわけです今回の目的地の一つ立派な社長橋ですね高いところからこんなワイヤーを横に吊り下ろして これは東京駅の八重洲口のあの中央のまっすぐの道路をまっすぐ進むとこれが来るってのは知らなかったこういうとこなんですね塩の香りがプンプンしますこの橋は中央大橋というそうですけどねいやすごい不思議な感覚だ橋の途中でこんな風に景色を見ることができる場所がありました今は渡っているこの川これが世にも名高い隅田川ですわかりますねこれまっすぐ遡っていったところが浅草スカイツリーの立っているところです また、昔の東京駅周辺の地図と比べてみましょう。これが戦争が終わった直後の東京駅の写真で、まだ外堀通り、この動画が始まったところは川がかかっていて、橋で渡る、まあ、そんなことをしてたんですね。その橋の名残はもう埋め立てられてなくなってしまいましたが、その道をまっすぐ行って、さっき、えー、埋め立てられました楓川なども通り過ぎ、えー、そしてこれが、えー、亀島橋、えー、亀島川って言ったかな、その川も過ぎて、今、隅田川のところまで来ています。 この写真には、この私が今おります新大橋は写っていませんこの新大橋は割とは新しくかけられた橋ですね、まあ見ていただければわかると思います昔はこの向かい側のタワーマンション群がこんな立派な造船工場になっていたわけですねすごいですよね、まったく今こういったものの名残はもうほとんどないのかなと思いますけどもまあ一方で新しい街というのは古い大きなものを一気に壊したその後に大体建てられるものです だからここに新しいものがあるというのは裏を返せばつい最近までは古いものがここにたくさん並んでいたということの証明にもなっていると考えています。さらに、どんどん自転車を海の方へと進めましょう。意外とこの新大橋、人通りがあるようでして、さっきからこっち側人が来てないんでいいんですけど、反対側は何人か歩いてたな向こうのコンビニに行くみたいですね。すごいね、こんなにずらずら並ぶタワーマンション。どんな人が住んでんのかなとか、特にああいう角部屋とかね。 思うわけですけども、ちょっとおうちの中があの外から普通に見えたりとかしますから、内装なんかもなんとなく見えますが、意外と中はね、普通に売ってるあの蛍光灯とか、そんな感じのやつを使ってるみたいですが、一番びっくりしたのは、ねこれです、リバーシティ駐在所っていうのがあるんですけど、交番じゃなくて駐在所なんですね、東京都内のこんな23区大都会の東京駅からね、来ようと思えばもうすぐですよ、車に乗れば5分とかで来られるようなところに、駐在所があるとは知らなかった。 交番というのはあのおまわりさんがそこで交番勤務をするわけですけど駐在所っていうのは住み込みなわけでしょへぇもともとこの辺りは造船所、それから橋などを作る工場がずらっと並んでいたようなところでそれが全部なくなりましたから全部街一帯がここだけ東京の中でもまたずいぶんひときわ洗練された高級感のあるエリアになっているようでしたそれもすっかり抜けまして いよいよここが東京駅の目の前から伸びてきた八重洲通りの終わりということになってるようですちょっとごめんなさい自転車のところにカメラを乗っけてみたんですけどブレがひどかったですね今回はもう改善しましたが立派な橋があるなと思ったんでここでもまたあいおい橋と書いてありますねちょっと橋は説明書きを読むことにしてみました形状は、えー、大正8年に資料を通すため改築した先々代の橋の姿に習いトラス橋を落としましただから大正8年にこの橋が作られたわけじゃないんだな かっこいい橋ですよね、三角形を組み合わせて作った構造物が強くなるんだそうで、これをトラス構造というそうです昔はここ路面電車が通ってたんだまだ遅咲きの桜が残ってますねこのあいう場所を渡った向こう側が京葉線の駅で有名な越中島、さらにその先が門前仲町で、えー、この川の向こうが、ちょっと何だったかな、ちょっと忘れちゃった、まあとりあえず先にわかる方から言いますと、えー、こちら側がですね、月島です 毎日来たことがあります、ちょっとこれから月島方面に行きましょうかね、えそれからあっちがそうそうそう、豊洲方面です、豊洲はあのタワーマンションがまたずらっと並んでいるところであり、また市場があるところとしても皆さんご存知ですね。 とこころでこの私の後ろにある道をずっとたどると、先ほどの出発点、東京駅八重洲中央口のところに至ります、要するに八重洲中央口の道をですねずっと行き止まり、もうついにここで行き止まったわけですけれど行き止まりのところまで来ると、左手には相生橋、右手には月島、さらに反対側には豊洲を望む石川島に至るということになっていたのでした。いいいやー面白ももんでですねここの道をどこまで行けるるかっってみるってみうのもさて、現在地はこの航空写真でいう×印のところにおります。 この写真は戦前に撮られたもので、現在では目の前にあるべき運河はすでに埋め立てられておりますここが石川島の終わりということになっていて、これから先は月島です月島へ渡るには、昔はここにかかっていた橋を進むか、まあ、もしくは渡し船で行くという時代もあったのかもしれませんが月島は基本的に歴史の浅いところ、明治時代になってから埋め立てられた島だということですからまあその頃からはもうすでに橋があって、それなりに渡りやすくなっていたんじゃないかと思います 今もともと川だったところを自転車で難なく通行していますこのあたりの町の名前には一応昔別々の島だった時の名残が残っておりましてちょうど地下鉄月島駅のところ住所表記がありますここから月島一丁目です一回だけね月島でもんじゃ焼きを食べたことがあるんですけど確かこっちだったと思うんですよね そうそう、こんな雰囲気のところなんですよ、なかなかいい場所ですよ郵便屋さんか、あ、違う、新聞屋さんだな新聞屋さん、ずっと先から遅い時間でもいろんなところで自転車で走っている姿を見ますいやそれでね、思わず自転車降りちゃったんですけど、びっくりした、なんかすごい建物あるなこれ多分、大昔の交番じゃないですか上になんかかかってます、月島警察署、西中通り地域安全センターって書いてあって中にお巡りさんもいるみたいなんですけど いつからあるんだろうこれこんな形の交番ってないですよね、今時おまりさんいないんで近づいてきましたけどね。っていうのはおまりさんがいたらあの話しかけられて濃厚接触する可能性があるからちょっと控えようと思ったんですけど。救急箱配置所。一応左から書いてありますけどね。古めかし放浪看板。これもいつからあるんだろうえ絶対最近の建物じゃないですよね、これ。 えー、すごい、これ、警視庁の公式ホームページ見たんですけど、警視庁に現存する一番古い交番の建物です、だって。だから残ってんのかな、まあ、それだけじゃないと思いますけど、日本最古の交番ってことか。いつ建てられたものなのかは書いてないけど、たぶん情報が他にもあるだろうな。大正15年1926年7月、関東大震災を耐え延びて、ここで今も地域住民を守り続けてるんですね。すごいな。 すみませんあのよくよく考えたらですね警視庁最古の交番ということなんで東京で一番古いってことですね警視庁っていうのは東京都警察のことですからあのおじいさんが来たんでねすれ違っちゃいけないと思って大きく道をよけたんですけど下駄で歩いてんななんか昔の雰囲気が今になんとなくずっと受け継がれてここでは純正の江戸っ子がこれからも生き続けるんじゃないかとそんな雰囲気がありますよ 月島をしばらく進みまして、今度は勝ちどきです。勝ちどきもまた後ほどお話ししますが、明治時代に埋め立てられたところです。現在地はちょうど月島と勝ちどきのこの間のところ。ここは今でも埋め立ては特になされていませんので、普通に橋を渡ってお隣の島へ移動することになります。勝ちどきでやってきましたが、早速名物の勝ちどき橋を見に行きます。昭和の時代に作られた大変大きな大きな立派な橋で、これを渡ってまっすぐ進むと銀座の方面へ向かうことができます。 銀座とか新橋とか築地その方向へ一旦要するに本土側に戻るわけです隅田川にかかっている立派な橋あ、ちょうどまず橋のこのプレートを見ますかちょっと読みづらいですけどね、書けないな勝どき橋とこれで読みますもちろんこの橋のことですが これは昭和の初め頃に作られた橋だそうです、もともと関東大震災があったとかそういうわけではなくて、ここに造船所があるという話をしました、まあ、その関係 で, でこちら側へ渡ってきたいという人たちの要望も強く、じゃあここに橋を架けようということになったのは昭和の初め頃のことだったそうですす相当立派な橋ででベットビビビタビタビタとこう固められているのも見えます。 この橋、ただの橋ではありません、この勝どき橋は大変立派ですけれども、まあ、しかし、これをですね、まだ、えー、昭和の初め頃、水運が盛んだった東京・隅田川にかけてしまうと、えー、ここを大きな船が通ることができなくなるということで、えー、ちょっと問題もあったわけでした、だから、これ、分かりますかね、分かります。こ れ, これがもも、う勝橋のもう肝なんですけども こここがこのようにパカッと今でも割れております要するに羽根橋だったんですね、えー、大変有名な羽根橋ですが、残念ながら現在ではこの勝ど橋を上げるということはできなくなっているんだそうです、10億円ぐらい使うとね、あの羽根橋としてあの復活させられるらしくて、勝ど橋を復活させようというあの動きもあるらしいのですが、残念ながら今のところ実現していません、でも昔、ここが羽根橋として活躍していた当時の名残はね、本当に色濃く残っていますよ。 まあ、もちろんここが間が切れ込みが入ってるっていうのもそうなんですけどそれからあとはこれですね、これ多分船用の信号機でしょう、今もうこの跳ね場上がってるから上がって行って大丈夫ですよとかまだあの今は行っちゃだめですよとかそういうことをね、やってるんだろうと思いますちなみに当たり前なんですがさっき渡ってきました新中央大橋その車長橋もここのすすぐ向こうに見えまもともとここは本当に交通が不便なところだったようですね。 今、区間を通ってますけれどまあ、あのぐらいの車だとまだあれですが大型のトラックみたいなのが通るとね、どすーんとこう、たわむんですよ、それがまた羽根橋の上を立っているという感じでとてもいい雰囲気です。昭和の初め頃に作られたらしいこの角の丁寧な処理とかね、全然建築のこと詳しくないですけどかっこいいということは分かります、そしてこちらこっちにも、ね、やっぱり信号機。 注意信号があるんですね自動車用としても使ってたってことなのかな、ここは歩行者用の場所だと思うんで、自動車用の信号機も別にあっただろうと思うんですけどね、でもここから見る限りないんだよな、それはちょっと不思議なんですけど、横から見ると、勝どき橋の構造がとてもよくわかりますね。 この真ん中のこの部分が跳ね上がって、船が通るようになっていたところだったようです。ちなみに勝時という名前は何かというと、ちょうどこの勝時橋がかかっていたところに、日露戦争の戦勝記念で渡し船が始まったそうでしてで、それが勝時、日露戦争に勝った時っていう意味でしょうね。えー、その名前を使っていたので、えー、向かい側の地名も勝時、この橋の名前も勝時橋となっていたのでした。 向こう行くとね、築地市場はあるんですよもうそろそろ昔だったらばお魚の競りが始まっていた時間だと思うんですが残念ながら築地市場はもう閉場しましてこの勝時き橋を渡って向こうに行ったところ、羽生通りの先にですねえ今度、豊洲市場があります、だから今からちょっと豊洲に行ってみましょうか。 いや朝が始まりますよずいぶん清々しい気持ちになりますが一方で人が出てくる前に自分の家帰らなければいけませんからね時間の、えー、タイム迫っています何言ってんだ時間のリミットも迫っています 今画面見てびっくりしたんですけどあの実際の景色よりも相当明るく映ってますがいやーともかく素晴らしい夜景じゃなくてこれが朝の景色というのは爽やかでいいですね、今、晴海大橋という立派な立派な橋を渡っているところでございます、えー、こちらがですね見えないかもしれませんがあの真っ暗闇の中ですけどもレインボーブリッジそれからその後ろ側これは品川とそれから大崎の辺りのビル群でしょうね、この橋を渡りますとあとは豊洲至るわけです。 この橋を渡って右側、分かりますかねこれです、この光がギラギラしておりますのが豊洲の市場方面でございますただそろそろ人が増えてくるんじゃないかなと心配なのでちょっとその車が動いている様子を見たらもうすぐここを去りましょうさあ来ましてここが豊洲です上を通っているのが百合鴨目、次の駅が四条前駅向こう小さなトラックがいっぱい並んで今から競りに出かけるんですね 知り合いのお寿司屋さんに聞きましたけれどやっぱりこの時期でも時間を短くするながらちゃんと競りはやってるんだそうですさっきなんかねなんとかマグロうんたらみたいなそんなお店まであの入っていってましてこれから競りに向かうトラックとそれから一方で多分これから売るものをあそこへ運び込むためのトラックとそれぞれが今工作している今朝のかなり忙しい時間帯なんじゃないかと思いますまあ何でも一般の業者の人が 買い付けに行くのはまだこの朝の一番早い時間帯だけではなくてしばらくしてからのなんか午前8時頃とかそういう時間帯もあるらしいんですけどねよしじゃあ今ね4時14分ですもう帰ろう帰った方がいいわこれ以上ゆっくりして人が増えてきてしまったらこの企画台無しですからね最後に帰る前にあと一つだけ皆さんにご覧に入れて終わりにしようと思うものがありますかつてこの左側の春見ふとそれからこの右側の豊洲周辺に 鉄道ががやっってててきいいたその後が現在でも残っています東京都港湾局専用線という東京都が管理していた鉄道でそれは現在の JR 東日本総武本線の越中島支線と合流することになっています。 これがその、鉄橋の跡なんですけど、いやいいところですよね、前も1回行きましたけど、暗すぎて何も見えなかったということがありました、だから日が明るくなるその最後のタイミングで、ここへ今度は来ようと思っていたのです、線路もまだ昔のまま、そのまま残っていてね、一方で、昔の用地などはもう向こうの方はすでにマンションに変わってしまったりと、姿を変えてしまったところと、昔のままほとんどというか何も変わっていないところと、それぞれ対照的に並んでいます。 真正面ががそして奥クレーンが並んでいはあ、これは夜景の写真スポットとしても有名ですけど朝、誰もいないときに来るのもいいね、ただこの辺りはタワーマンションで超高級ではありますけれども住宅地には違いありません、朝早起きをする人、爽やかな時間が好きな人はそろそろもう多分自分のランニングとかを始めるんじゃないかな。 幸いなことにここから東京駅まではだいたい20分ぐらいですだからああ残念ここからではほとんど見えませんけどねでもわかるかな木が邪魔ですけどここに広大な空き地があるじゃないですか昔ここには東京都公安局専用線の晴海駅があったのでした逆方向を向けば鉄道が敷いてあってそしてポイントで分岐して広い駅に入っていったその土地の名残その奥には 最後に鉄道が晴海不当に渡ってくる先ほど紹介した鉄橋とこのように素晴らしい構造物が並ぶのですこの東京都港湾局専用線巡りというのも面白いんですがまあ、しかしそれはまたの機会ということでもう時間がありませんさてそしてちょっと髪の毛がなんかずいぶん癖になってますが無事に人と接することなくまた今現在も私の周りには全く人がいないようですけども、えー、戻ってきました東京駅合室口ですえー、現在地がですね、えー、これあ現在時刻だ4時57分 4時57分ってこんなに明るいんですね、久々に朝の早い時間に来ましたけど。 あのさっきのね、晴海の、えー、鉄道橋のところから大体5分も行かないで、えー、もうすでに八重洲口のここからまっすぐ伸びていくこの道のところへ来ましてで、そこからさらに15分というところでした、じゃあ、あのそれ以外の、ねまあ、10分ぐらい余計にかかっている時間は何なのかというとあの、私がしばらく間違えて道を逆方向に行ってしまったんですけども、まあ、ともかく5時までに東京駅に帰ってくれば、全く問題なさそうだな、じゃあ今後はね、あのタイムリミットをあのもうちょっと余裕を持ってくるようにしようと思いますけれど、えー、5時にこの東京駅に戻るということで、とりあえず やってみようと思います。まあこれから先あの自転車を返してさらに家へ帰る時間もありますんでねこれより先になると、いよいよちょっとあのこれから出勤するような人と会うということになってしまうかもしれませんまあまだ朝のこの早い時間、都心は人があの通ってきませんからねホームレスの人とか本当にこの辺に住んでる人とかそういう人しか来ないこのぐらいであれば、十分安心だということも今回わかりました それでは、引き続きお楽しみくださいまた東京のこういったところに行ってほしいとまあ、今回はね、あの湾岸の晴海とかその辺どうですかというのが来ていたのでちょっと行ってみましたがえまだ行く余地もたくさんあると思いますまあ、どちらかといえば中央区の佃とか月島とかえそういったところを中心に回ったつもりですが、えー、次回は浅草方面とか行ってみようかなと思ってますがまだ決めておりません、えー、視聴者の皆さんの、えー、何かご希望とかに提案ぜひ伺いたいと思いますので、えー、お待ちしております。また、あああのの撮影方法について、あの問題をある点あの認識したと という方がもしおられましたらあの、速やかにお知らせいただければあの、聞き入れてでで、ね、改善しようと思います。まあ、これはまだあの、しばらくあの、返すまで運転しますのでずっと乗り続けますけど返すに吹いてそれで終わりにしますんでね。どうもありがとうございました。